おぎゃー。ふふ、われ、誕生したり。おギャルとはまさにこのことよな。ふ<笑>ふお、われのママ、ママみがえぐすぎるんだが、走馬灯の景色の最初は、ここに決定でござるな。むむ父上は、泣いておられるのかな悲しいときには、アンパンマンを見るに限るでござる。ドキときちゃんもへー。お、 天城で人形が回ってるでござるな。我的には島汁はミミリン、神押しでござるな。はぁ、あ<笑>。そろそろ練りをしますおし。おやしみ。寝ちゃったわね。